変更板を使った工作です、えー。いくつかの動画で似たような工作をですね何点か挙げてるんですけどもこれは試験管の中に変更板変更の向きが90度ずれたやつをですね内側に貼ってその中にこうビーズのビーズがボールですかボールが一体来たりしてるんですけどこの間に なんか黒っぽくですすねね壁がるるように見えるわけです、ね、でも実際には壁なんかなくてですねですねあのそのようにこう見えるっていうだけなんですけどね似たような発想であの、まあ、試験管ガラスを使わずに簡単にあの変更板を折り曲げてこう重ねるだけで、まあ、こういう形ですね。 間に確かにこう黒い壁があるように見えるんですけど実際にはないと、ね、ガラスを使ったものだと形しっかりするんですけどこっちの方が作りやすいのでこういったものを紹介したいと思いますまず普通あの市販されている変更版なんですけども、まあ、これをですねあの向きの違うものを 組み合わせでで使うのでこれをサインペンか中でこう印をつけてカットして、まあ、2枚切るわけですね。まあ、これの場合は同じ向きなんですけど別のものを組み合わせて重ねた時にこうちょっと光が遮断される組み合わせをですね、まあ、1組作ります。ね、で変更版は大体あの保護シールが ここフィルムがついてるの で, です、ね、ここ事前に剥がして置くのを忘れないようにした方がいいと思います。はいですね、であとは、これを、ちょっとあの別のものから持ってきたので長さがちょっと違うんですけど、これをただあの半分に折って、またこう半分に折って。 ただちっちゃくなっちゃうんですけど、えっと、もし大きめなのを作りたければただ大きめのサイズの元 の, きの大きの大きのねサイズの変更分を買えばいいっていうだけの話です。ね、で今手元にあったのがちっちゃかったので小さいサイズはものですけどそれで作ってみたいと思います。ただ単に この状態のものを、まあ、両方作って。テープで止めるだけっていうことになりますね。ですね。ね。そですね。 リドメでもいいので一旦この形にしてつなぎ合わせると、はい、これだけですこの間に黒い壁が あるるように見えるとです、ね、実際にはないんですけどね。でこの間に何かこうさっきのこうビーズみたいなですねた玉っころですねこれを入れて、まあ、黒い壁をこう移動して下に落ちてくるとこういったものなんですけどね。